誰もいませんね。 だ話をどうだ完全に僕の勝ちだ何勘違い私はいるんだ速攻魔法発動バーカ<スロ>ーガーソールやめろえぇ カツしないと 心をて逃げてる男げて逃ない子供の逃げて逃げて逃げる逃げて逃げる ダンマ妻の声ってこぼれ歌みたい。